ここんんににちちは、は、でです。こんにちは森です。森 お, お願いします。<笑> ま, あまたやってまいりました埼玉ゴルフクラブさん。ってことで、えー、とハーフラウンドの、まあ、レッスンをまたやってもらおうと思うんですけどその前に練習場に来ていただいて復習やった方がいいんじゃないかなと思いまして、まあ、何かこう前回やって気になることとか。<笑> ありましたか、えっと、気になることはあれからちょっと練習してるんですけどいろいろあの頑張ってあのうまくこう返せてるーマットにクラブが立てれてるかっていうところもちょっとまたちょっと自分でやっててなかなかできたできないが分からなくてわからなくなっちゃってるっていうところとあとなんかこう目標物に対して前回結構右向いちゃってたりとかしたりってことがあったのでなんかその打つ時のなんか 見方というか、なんかそういう構え 方, 構え 方, 構え方<笑>みたいなのがあれば教えてもらいたいなと承知しました。<笑>思いました。了解です。はい。<笑>お願いします。ます<笑>じゃあ前回の一緒でちょっとクラブ立てに目、ね、指 っ, ってきましす。はい。お願いします。はい。<笑>うん っっていきましょう、はい、みーちゃんそれはナンバー4ですか何やっぱりそうですよね。<笑>なんか、そんななんかでも<笑> <笑>そうですよね立ってるは立ってるんですけど、はい、あのこの右手の部屋、はい、これからも持たなくて右手の部屋が、はい、立つ今の立ち方でいうとこういう形になって自分の方を向いちゃってるんですよ、はい、そうこういう立たせ方しちゃってるんですよあか そ, うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそこっちじゃなくて真逆なんです、ねはい、向こうそ う, ここそうそうそうそうそうそうそうそうそう手のそうそうそうそ構えて。 うちまわし、立ってた時に手のひらが目標方向を目標にしてもらってそうそうそうそうそう。今、そのクラブ持ってもらっ て, って今のみゆちゃんはどういうふうになってるんですかじこからかこういう立ち方になってる確かに確かにこっちそうしてますで も, もっと客帯にば手のひらがこっち向いちゃってる右手のひらああそれすごい 極, 極端さっきのだとちょっとわかんないこなのとこういう感じなんですけど本来、こっちなんですようん なんで、今フェイスが開いた状態で当たっちゃってるってことです。このスクエアに対して、こうなっちゃってフェイスが開いちゃってるんで。右に行ったりとか。ベローンってこう下から入る打ち方になっちゃうんで、ダフったりトップしたりしやすくなっちゃってるってこと。へえ、<笑>へえ<ー>、<笑>そうだったんだ。<笑> そ, うそうそうそうそう。そうです。そうそうそうそうそ う, そうそ う, そ, う, そ, うそうそう。 ちょっとそれでって行きましょうか。はい。もしもし、先生。うん。そうそうそうそ う, そ う, そう、ね。そうそうそうそう、そこですよね。なんか返すことは意識してるんですけど、何かが違うんだろうなとは思ってたんですよ。はいはいはい 返そうって意識はいらないですよその動きをしようとする道中に勝手に変るような形になるので、うんうん、この最後の形だけ意識してもらえばだい手に返そうとかしなくて大丈夫そうです、そうそう、うん、よしよしじゃあ右手の甲が自分の方を向くようにしてあげるそうそうそうそうそう、はい そうそうそうそうもうちょっと上がって<笑>はい<笑>やっぱ残ってる手見るとそうですねもうなっちゃいます ね, そです ね, そですねっちの時はそっちの時 は, はそれはも大丈夫で す, 夫ですはいそれは大丈夫打ち終わってからそうそうそうそうそうなんでかってうと構えてから打つまでの間構えてからあげるまでってゆっくり上げてるんでそんなにクラブ自体が 遠心力とかそういうのがないんですけど振っていくときって遠心力がかかるんで、うん、遠心力って分かりますはいわかり大丈夫です<笑>遠心力があるとフェイス開きやすくなっちゃうんですよ、うん、なんでいこのぐらい意識してあげないとフェイスがて遠心力がかかった時に開いちゃいますよってこと思いますよ、ね、ここでまっすぐの状態だと実際振っていくときは開いた状態で当たっちゃいますよってす<笑><笑>そう上げていく構えとかトップまではその意識しなくて大丈夫わかりました うん、ゃ結構癖になっちゃってそうですね意識してるんけどなうんオッオッケー。まあハーフショットでそれを慣れてもらって徐々にフルショットに変えていくっていうような感じ<笑>うん、うん、<笑>なるほどね<笑>なんとなくッッと分かったかりますおお<笑><こ> う, <笑>うん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 手で上げちゃってるっていうのがあります、ね。ああ。じゃ停止になっちゃうんで。それはすぐ直すぐというかこの後とそこの続き直さない方がいいんですか。とりあえずもう今は縦のやつだけの方がいい。そうですね。はい。ああじゃ一回それってった後もってなっちゃうんで。じゃあそれを癖つけてもらってある程度できたらちょっとそっちに同時にはちょっと難しいからってこと。そうですそうです。あわかりました。そしたらじゃあ次はなんでなんでしたっけ。 次はあのじゃ方向はいあ方向ねそうですはいはいはいあわかりましたじゃあそれをじゃあ次は並びましょうかはいはいありがとうございますありがとうございました。